またいつかこの場所で出会えるようにあの日の花を庭に植えてみたよ。二人した約束がいつか芽を。 手をぎゅっと握り返す重ねたこの熱を忘れない 「まつ いつか来る別れなん「友とつで開けなくて」「いつまでもそばにいると思っていた」「信じてきたあの花が咲く頃にまた」 「願いをひとつつぼみが開く前に」「この青い花となどどこかの君がくれた」「練りねんの花言葉ね」「いつかこの場所で出会ったように」「あの日の花が今に咲き 言えますように Ooh,、yeah、雨上がりの朝日がさした赤と白とピンクの花が風に揺らぬふをくわり」